皆さん、こんにちは。今日ご紹介するのは、こちらの MAXWIN さんからリリースされております9インチのポーダブルナビ、ルートご紹介します。こちらのナビゲーションは9インチながらも価格が1万6000円と非常にリーズナブルな価格で出されているナビで、かつポーダブルですので、あっという間に取り付けができる非常に設置しやすいナビになっておりますので、こちら 興味のある方は最後までご覧になっていただければと思います。また、MaxWin さんは、こういった 1D のオーディオ等も出しております。DVD プレイヤーご紹介をさせていただいたんですが、こちら今1万円程度で買えてしまいますし、ウェブサイトで公開しているカセットデッキなどもあったり、かつ、 CD とかカセットとか聞かないという方は、Bluetooth のメディアプレイヤー5000円ぐらいの価格で買えてしまうということで、オーディオ機器が備わっていない車、トラックとか、また私の車のようにフィット3とかですと、年数が経っている車になってくると、使い勝手としてはかなり悪いというのがあると思うので、こういったオーディオ機器が非常に有効的になってくると思いますので、 こちらのご紹介を今日はしていこうと思います。私これは1ヶ月ぐらい今使っておりますので、まあ、こちら使ってみての機能の特徴をご紹介していこうと思います。取り付け的なところでの特徴なんですが、こちらになります。冒頭でもご紹介したんですが、あっという間に設置ができるというお話をしました。でこのように私は携帯の スマホホルダーについている、こちら、ここの吸気口に取り付ける、これを使って、このディスプレイを固定しています。で、m a x ス i n さんの場合ですと、こういったスマホホルダー的な少し大型化されている、これが今付属されてるんですけれども、この車によっては、どうしてもこの設置するところが、 定まりにくいという場合もあったりすると思うので、私の場合はこちらがあったので、こういったものを使って送風口に取り付けると。このような形で。これによってすぐに設置ができます。で、かつ、こちらに電源ケーブル、あとは RCA ケーブル。これは DVD につながっているものなんですが、通常ですとこちらの電源ケーブルをつける。これはシガーになります。それを取り付けることによって、すぐ起動して立ち上げて使うことが可能であるということ。ここがまず最大の特徴になってくるかなと思います。後ほど紹介するんですが、 こちら RCA ケーブル、DVD プレイヤーつけてるので、このモニターで DVD を見ることも可能です。こちらは後ほどご紹介をしていきます。二つ目の特徴は、何と言っても、このディスプレイの明るさになります。昼間どうしてもディスプレイが暗くて見えない。特に、このフィットについた純正のナビは特にそうなんですが、 画面が暗くて見えない。かつ、純正のナビですと、このように傾斜、角度がどうしてもついてしまっているんで、この光で見えないケースが非常に多かったんです。ですが、こちらはポーダブルなので、もう任意の自分の好きなポジションにこう合わせる。運転席向きに向けたかったら、運転席に向けてあげればいいですし。 助手席に人がいて何か見たいという場合は助手席に向けられるし、火が当たって見えにくい場合は少しこう下向きに向けてあげれば見やすくなりますし、何よりこれは本体設定、ここのバックライト機能っていうのがあって、この明るさ調整ができます。昼間運転する頻度が多い方でしたらもうこのバックライト設定は MAX にしていただければ鮮明に映ります。例えばナビゲーション。 今立ち上げますけれども非常にくっきりとこういったナビゲーションとかですと細かい道のルートを見ないといけないのでやっぱこう9インチぐらいないと見えにくいというのもありますし鮮明に見えた方がナビゲーションとしての機能としても役立つと思いますのでそういった意味では非常にこれは見えやすいナビになっていますのでご年配の方ですと近くが見えにくいと 言われる方もいらっしゃると思いますので、そういった方にとってはすごく大きくて見やすいナビになっていてお勧めできるのではないかなと思います。三つ目は何といってもこちらテレビが見れる地デジ対応になっているというところになります。立ち上げたんですけれども、このようにテレビを見ることも可能です。で、さらに受信の感度が 悪い場合は、ここにアンテナがありますんで、このアンテナを伸ばしていただければ、より受信感度が高くなって、快適にテレビが見れるようになるということになります。ポータブルのナビで、これだけテレビが見れるのであれば、非常に満足のできる機能性を兼ねてるんではないかなと。 思いますで今、こちらの番組、チレジで視聴ができるんですが、ここを押すと、録画中ということで表示が出ます。テレビも SD カードに録画ができて、後でじっくりと視聴するということも可能になっております。こちらのファイルを押していただくと、このように 先ほど収録した、録画したファイルが見れるようになります。こう押していただくと、このように過去の録画したテレビの表示ができるようになりますので、非常に使い勝手としてはいいのではないかなと思います。私がすごくいいなって思ったのは、DVD プレイヤーを使うことによって、DVD が見れてしまうということになります。 それをご紹介していこうと思います。今これは、Bluetooth になってるんですけど、切り替えをすることによって、リスクします。DVD が入ってますんで、再生をします。このような形で、DVD も、再生ができるように、 なりますそれでは実際にこのナビを使ってみたいと思いますまずこちらのメニュー押していただいて目的地を設定しますで今回こちら 東口に設定をします。で、その状態で、目的地設定。設定ししでここにいろいろおすすめルートとか、一般優先高速、最短距離とか、まあ、こういったものが選べるようになっています。例えば、最短距離でナビ走行案内。まあ、これでやってみたいと思います。 まあそうしますと、このような形で出ますんで、案内開始。はい。こういう感じになります。まずここ出てみたいと思います。このように、速度取り締まりエリア。こういった表示も丁寧にしてくれるっていうのが、このナビの特徴になっています。なので、 速度のスピード違反、捕まるということも結構減らせるんではないかなと思いますので、嬉しい機能になっているかなと思います。でしっかりと交差点の案内、まあ、こんな形で案内もしてくれますので、道に迷うということも結構少ないんではないかなと思います。でここを押していただくと、 こういう感じで全画面に切り替えることもできますで道を間違えた場合でもルートの再計測ということでやってくれますこのアナウンスも結構うるさくなくてくどくない周波数帯域のアナウンスになっているので 耳に入りにくくて非常にいいと思います。もうちょっと細かく見たいということであれば、詳細をしていただければ見ることも可能です。はい。で、これでちょうど駅に、目的地に到着と。いうことで、滞りなくしっかりとナビも機能してくれますし、道に迷うと。 とこととも非常に少なないいかなと思いますあと先ほどご紹介した通りなんですが、今、西日で非常にナビの画面が見にくいはずなんですけれども、高輝度 LED を使っておりますので、西日が差し掛かっている、めちゃくちゃ眩しい状況でも、くっきりと画面が見える。 お分かりいただけるんではないかなと思います。ってことで、今回、こちらのマックスインの9インチのポーダブルナビ、私1ヶ月使ってみた、いいなと思った機能の特徴についてご紹介をいたしました。まあ、いくつかいいなと思う機能を上げさせていただいたんですが、やはりナビゲーションを、例えばスカウトしたときに、昼間でもナビ画面が見やすい、 バックライトの明るさを保っているというところがすごく使いやすくて見やすいナビになっていて、それが1万6 0円ぐらいの価格帯で手に入って、かつすぐに付けられてしまうというところがものすごくこのナビの長けているポイントなのではないかなということを今回感じました。 はい。いうことで、今回はこちらのマックスウィンの99インチのポータブルナビ。こちらの商品の詳細は概要欄に貼っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また、話が前後しますが、DVD の 1D プレイヤー。また、Bluetooth のメディアプレイヤー。そういったものもリリースしておりますので、ぜひ、